バイ皆様、うお聞きによ。シューメと申します。さて、本日は、感謝祭というアメリカ発祥の祝日ですよ。日本のプロテスタントでは、中華を感謝日と呼びますが、実は、もともと、イギリスからアメリカに渡ってきた、 フィルクリームと呼ばれる人たちが、新しい当時での初めての初学校を神様に感謝したのが危険だということです。ということで、いつでも全ての行動について心よりご感謝いたしましょう。どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、それでは、 手で書きます。